こんにちは皆さん今日はこちら買ってきました豆豆腐<笑>シュー豆腐です<笑>これ匂いが伝わらないのがあれなんですけどこれあの台湾の夜市とかでよく売られている臭い豆腐ですで今日はこれ揚げてきたやつを買ってきたんですけど揚げた他にも煮たやつとか焼いたやつん焼いたやつは見たことないな煮たやつとかがあってただ揚げたやつの方がサクサクして美味しいので今日は食べていきたいと思います ま、ず中がですね見えるかなこういう感じまあ揚げ豆腐なんですよでここに白色のキムチが乗っててキムチと一緒に食べると美味しいのででは実際に食べていきたいと思いますうわーここの時点でもうだいぶ匂いがこの部屋のか換気しないと寝れないなでは一際出していきたいと思いますじゃじゃん見えるかな これです超豆腐ではいただきたいと思いますうんうわっおいしいおっとっとちちとっとあの普通の揚げ豆腐のサクサクの感じでめちゃくちゃおいしいです 匂いが少し臭いんですけどでもここの蝶豆腐は豆腐をすごい回数洗ってるみたいでここの豆腐の臭さはその蝶豆腐っていう感じではなくちょっと揚げ豆腐がちょっとほんの少しだけ発酵した匂いがするなっていう感じで全然食べれる美味しいいや蝶豆腐美味しいな見た目はちょっとあの、ねね、匂いとかでみんな嫌いな人多いんですけど食べてみたら意外と美味しいですこの揚げた蝶豆腐 じゃあちょう豆腐って言ってこれはえっと小さいのでこれで50元でした大体いい今でいうと185円1つ185円なのにすごいボリュームがあって美味しいです12個ぐらい入ってるかな12個ぐらい入ってますもう一個いただきますうん美味しい皆さんももしい市とかで揚げ調豆腐を見たらですね買ってみてはいかがでしょうか本当に美味しいです それでは、調豆腐の紹介でした。バイバイ。全部好吃。より一点臭、但是、全部絶対しい。バイバイ。